本日ご紹介するのは、有機 M1010 インチのデジタルミラー。こちらのご紹介をいたします。こちら、おすすめポイントがありますので、そちらをまずお話ししていきたいと思います。まずこちらは、価格が1万円前半で買える非常にリーズナブルなデジタルミラーなんですが、それでいて、なおかつ、 4K 撮影ができるモデルになっています。さらに前後カメラにソニーのイメージセンサーが搭載されているというところ、それが1万円前半で買えるということで非常におすすめということでご紹介していきたいと思います。今こちらレアの画面になるんですけれども、フロントの収録動画が 4K になると。 まあ、いうことになっています。リアに関しては、このようにフリップしていただくと、こちら、こちらがリアの画面になるんですけれども、こちらは 2K、フル HD の画面になっています。なかなか今、リアのカメラも 4K 撮影ができるというドライブレコーダーというのは、 今現状、私もここ1年間、最新のドライブレコーダーを扱ってきたんですが、ありません。なので、そういった意味からもすると、今の現状で言うと、動画を撮影する上では、解像度の高いモデルになっているというのが大きな特徴になっています。前後、ソニーセンサーが搭載されているということで、何がいいのかということなんですが、見ていただくと、 このように私、今、暗い駐車場、薄暗い駐車場の中に今いて、そこで撮影しているんですが、かなり周りのこの風景、見ていただくと分かるんですが、それに対して露出が効いた明るい画面になっているというのがお分かりいただけると思うんですが、まあ、こういったところで威力を発揮します。暗視機能とは少し違うんですが こういった光がある程度あるところでしたら露出を効かせて鮮明に高精細に映像を映し出すことができるというのがまあソニーセンサーの特徴になります。で今回この有機のドライブレコーダーはリアカメラにもソニーセンサーが搭載されていますのでまあこのようにこのドライブレコーダーはフリップで アングルが調整ができるようになっていますので、このような形で見ることができるんですが、周りの風景に対して、リアに関してもかなり明るいことがお分かりいただけるのではないかと思います。前後の比較、このように見ていただくとお分かりいただける、お分かりいただけると思うんですが、特に暗いと いう感じもしないと思います。そういう意味では非常に鮮明にくっきりとモニタリングされていて収録も行われていると。よくあるのがデジタルミラー買って、ああ、これ良くなかったなって思うところのポイントというのが明るすぎるだけで露出だけを聞かせちゃっていて暗いところになると画面が真っ白に なるドライブレコーダーがあったりします。フロントカメラに関してはある程度お金がかかっているんでそうでもないんですが、リアのカメラが非常に使えないものが多かったりするわけなんですが、これはしっかりとリアのカメラに関してもそれなりのお金をかけて作られていると。さすがソニーセンサーというところで前と後ろと比較をしてもそれほど大きな 解像度の差というのは見え、見えにくいかなと思います。こちら 4K でこちら 2K ですので、当然解像度の違いっていうのはあるわけなんですけれども、それがこのモニタリング上画面ではっきりと明確にわかるかというと、そういうレベルではないということで、非常に綺麗に映し出されているということがあると思います。こちら10インチのものになるので、 以前紹介した有機の M11 というのがあるんですが、そちらは11インチのものになっていますで。こちらは10インチということで、形状も台形形状になっていて、非常にコンパクトなものになっています。ただ、私もこれを使ってみて、少し気になったなというところに関しては、純正のミラーにはめると、少しこう浮いちゃう感じが気になるかなというのがあります。もう一つは、 これは別体式のデジタルミラーではないので、ここにカメラがつくんですけれども、バイザーをこのような形で使うとき、このカメラの突起の部分というのが干渉してしまうというのがあります。そこが少し使い勝手という意味において気になるところかなという感じが、今回私の中ではしたところになります。次に昼夜の解像度を見ていきたいと思います。 やはり安いだけでは当然ダメなわけなので、しっかりと機能性を持った、ドライブレコーダーとしての機能性を持ったデジタルミラーであるのかどうかというところが非常に気になるかと思います。そこをご紹介していこうと思います。で、このような形で、左側がファイル名が出てくるわけなんですけれども、まず昼間の運転している時の 解像度動画をお見せしていいいきたいと思います今フロントの収録動画になるんですが、まあ、こちら非常に鮮明にくっきりと高精細なんですが少し気になることがありますこのナンバープレート今後ろ西日が当たってるわけなんですが少し白光が気になるかなという気がします、まあ、そういう意味でフロントの車のナンバープレートが少し読めないところがあるかなと。 いう気はするんですけれどもまあそれ以外に関しては非常にくっきりと高精細に映っているのがお分かりいただけるのではないかなと思います続いて後ろになりますもう一つ気になったのがさっきフロントの画面お見せしたんですけどパッと後ろにここ切り替えられるようになってるんですけれども動画はまた探し直さなきゃいけないっていうのが少し使いにくいかなと 他メーカーのドライブレコーダーでは、しっかりとフロントに対してリアの動画がリンクしているので、いちいちフロントの動画を見た後、リアの動画を見たいって言った時に、探さなくて済むというものもあります。そこ少し使い勝手として悪いかなっていうところがあるかなと思いました。で、後ろ見ていきたいと思います。まあ、このような形で、後ろに関しては西日、後ろから 当たっってていいるるようなな状況になっているんですけれどもしっかりと対向車、今このように撮っていきましたけれども、ナンバープレートは読み取れるレベルになっていますので、まあ、フル HD であっても非常に高画質で、高精細 で, で、ソニーのイメージセンサー使っていますので、そこはしっかりと映像が映し出されているのではないかなということがお分かりいただけるのではないかなと思います。 でこちらが夜の収録動画になるんですが、このように見ていただくと、白光や黒つぶれが気になるところではあるんですが、前のナンバープレート、前の車のナンバープレート、左前にいる人のナンバープレート、まあ、光によって白光が出てきて見えにくくなったりすることもあるんですが、そこはしっかりと見えやすくなっているんで、それも ソニーのイメージセンサーが非常に効いている。でなおかつ WDR 機能もついていますので、まあ、夜の収録において、証拠画像としては十分なクオリティというものを持っていて、なおかつ 4K ということなので、画質としても非常に高く、クオリティの高い動画が収録できているのではないかと思います。続きまして、リアに行きます。で、このようにまた、 ファイルが戻ってしまうので、また探し直さないといけないというのがあります。そこが少し使いにくいかなっていうところです。続きまして、夜のリアカメラの収録動画になりますが、右に性能運用のトラックで、左に軽自動車、今止まりましたが、フル HD でありながらもしっかりとナンバープレートの確認もできますので、 証拠画像としてももちろんなんですが、この画質を見る限りですと、フル HD を超えた鮮明な画質になっているというのが非常に驚くべきポイントなのではないかなと思います。やはりソニーのイメージセンサーを使っている、なおかつ WDR 機能というものがしっかりと効いていて、高精細、高画質な画像の収録が できているのではなないかなと思いましたはい、いとうことで今回はこちらの有機の M.10 インチのデジタルミラーご紹介をさせていただきましたまあ私自身少し今までいろんなドライブレコーダーを使ってきたというのもありますんでやはりそれらの相対比較をしていくとさすがに少し、まあ、価格相応の ドライブレコーダーでは十分にあるとは思うんですけれども、まあこれよりもさらにパフォーマンスの高い M11 というドライブレコーダーあるんですが、まあそちらに関しては、やはり M10 に比べると自動の起動調整、それから Wi-Fi も使えるということもあるんで、収録ファイルもすぐに見つけられるという メリットがあります。で、なおかつ11インチということなの で, で、価格が3000円ぐらいしか変わらないということなので、まあ私はそちらの方が非常にお勧めできるかなとは思うんですけれども、純粋に高画質で高精細な収録ができて、基本性能がしっかりしているドラレコで十分という方においては、このモデルが非常にコスパが高いと思います。このドライブレコーダー、個人的に使っていいなって思ったのは、 こちらです駐車監視モードというものがあって今、常時電源この MAXE の常時電源非常に汎用性高くてこれを使っているんですけれどこのようにタイムラプスが使えるというのが非常にポイントとして高いなと私自身思いました。でドライブレコーダーダによっては 駐車モードしか使えないものがあったりするんですけど、タイムラプスですとずっと収録してくれてるので、ドライブレコーダーの暗視性能がそんなに高くなかったとしても、ずっと動画を収録してくれてるというのがあるので、今タイムラプス、これリア側のカメラになるんですけれども、収録しているんですが、こういった駐車場、止めているところにおいて、まあ、ずっと タイムラプスなので3秒置きとか5秒置きとかで収録されるわけなんですけれどもこのように動画を収録してくれていると今何が起きているのかっていうのがよくわかりますなので私は駐車監視モードよりもむしろタイムラプス機能がついてた方がすごく安心できるのでいいなと思うんですけれどもこういった使い方ができてかつ後ろにもイメージセンサーがついているので後ろのカメラも非常に映りが明るいです でこれ今、20時28分なのでもう暗い状況の中での撮影になっているわけなんですけれども思いのほか明るく収録できているのが分かりますのでこういった車の盗難等に使えるドライブレコーダーということで1万円前半のドライブレコーダーでこういった機能がついているものって意外と少なかったりするのでここが私自身は非常に気に入った。 ポイントになったということで、まあ、今回ご紹介をさせていただきました。ということで今回はこちらの有機の M1010 インチのデジタルミラーのご紹介をいたしました。興味のある方はこちらの商品概要欄に貼っておきますのでぜひご覧になってみてください。また当チャンネルでは車よびカー用品のレビューを行っておりますので